お久しぶりです、太郎です。結構ね、1ヶ月ぶりくらいのね、普通の横動画更新になったので、ちょっと、お久しぶりですという挨拶になってしまうんですけれども、えっと、先日、あのー、フラクショナルレーザーの治療をやってきました。このね、あのー、最近実は動画にはしてなかったんですけど、えっと、担当しているクリニックさんでダーマペンだったりとか、セルフでダーマペンやったりとか、ま あ, あ、のハイドル機能、トレチノインみたいなところは、結構個人で、えっと、時間のある時にやってて、 まあ、そのレビューみたいなところは TikTok に上がってるのでちょっと見ていただきたいんですけど今回久々にねフラクショナルレーザーっていう治療やったのでそのね経過観察として今3日目なんですけどそのねレビューみたいなところをちょっとしていければと思いますフラクショナルレーザーまあ、1回ちょっとね過去に1回やったことあるんですけどあんまりねちゃんと話してなかったので今回はちょっとお話したいと思いますえっと今回受けさせていただいたのが品川スキンクリニックっていうところが ありまして渋谷の院で受けたんですけど金額がめちゃくちゃ安くて初回だと9000とかで2回目も1万2000とかで受け入れてめちゃくちゃ安い、えー、とクリニック院でございますでフラクショナルレーザーにおいてあの種類が2種類あるみたいでアブレイティブタイプっていうのとノンアブレイティブタイプっていうのがありまして、えっと、まあダウンタイムの長さだったりとか効果治療回数みたいなところが書いてあります アブレイティブタイプって方がその傷跡だったりニキビ跡みたいな肌表面の凹凸を改善できるのが特徴ですってところになってますで副作用だったり副作用の可能性みたいな色素沈着の可能性としては、まあ、赤み、えー、痛み赤み色素沈着一時的なニキビの増加みたいな数日程度続くことはあるんですけれどもその色素みたいなところは永続的に残ることはほぼないですどういう人がフラクショナルレーザーをやるべきなのってところなんですけど まあ、ニキビだったりニキビだったり気になる人で、傷跡が残ってしまって凹凸で気になる人で、小じわや肌のたるみを改善したい人毛穴の開きや黒ずみがある人っていうこの辺がメインでターゲットになってますで料金に関しては結構幅があると思うんですけども1万円から多分2万5000円くらいの間かなで、今こんな感じになってます えっと、ちょっとねあの受けた当日の映像と受ける前の映像みたいなところをちょっと流させていただくので見てみてくださいを打ったとこですあとやっぱりそのえっとフラクショナルレーザーを受けた後すごい乾燥しやすくなるので保湿が大事ってところなのでやっぱり皆さん「あ揚げあげ化粧水」使ってください概要欄に貼っておくので「あげあげ化粧水」使ってください でもし本当にねいくらやっても治らないニキビが治らないっていう場合だったら公式 LINE に追加していただくとあのアキテインのページが出てくるので海外で 92% が効果を実感したニキビ治療薬なので重度のニキビでも治るっていうものなので気になる人は是非なんかねその、怪しいと思ったら別使わなくていいんでその、見てみてね気になったら買ってみてくださいはいそんな感じです僕の伝えたいことはちょっとお久しぶりになってしまって申し訳ないですはい、ちょっっと皆さんのね揚げ揚げ水のね購入力によって えー、と次の商品のリリースが決まってきますのでぜひお願いしますそれじゃタロウでした